飛び出す桜の仕組みを使って立体的な壁面経路を作ってみましたこの型紙はコメント欄からダウンロードできます画用紙2枚と型紙13センチ角ぐらいがいいですね 重ねてホッチキスで留めますこれをハサミで切り取ります13センチ角であれば四つ切り画用紙で12個分取れますさらに4箇所ホッチキスで留めてまず花びらを切ります 半分に折っておきましょう花びらがあったところを深く切り込みますあとは線に沿って切っていきます 花びらの境目のところに折り筋をつけていきましょう一枚分が糊代になりますので後のところにおしべを書いていきますここではチョークを使っています 書いた部分を内側に折って、のりしろの部分にのりをつけて貼ります。チョークは粉っぽいのですが、内側になるのでそれほど気になりません。これを7つ用意して、順に番号を打っていきます。 ボンドや糊をほんの少しだけ先につけてください1番から順序よく貼っていきます2番3番は横に4番は真ん中5番6番は2番と3番に重ねます 最後に7番を真ん中に貼ります。一番飛び出ているところに両面テープをつけます。綺麗に剥がせるタイプがいいです。 くっついている場合がありますから、ちゃんと開くかどうか確かめてくださいくっついているところはそっと剥がしてください両面テープを取って、壁に広げて貼ります立体的な桜が飛び出してきます 戻りやすいので押しピンが使える壁なら押しピンで押してくださいバランスよく桜の立体的な桜を張ったら残っている花びらにも両面テープをつけます両面テープを剥がして、えー 凸凹のある板などに貼っておきましょうこうすればいちいち両面テープを剥がしながら作業しなくても済みます全体のバランスを見ながら桜の花形や散っている花 び, 花びらの様子を貼っていきます。 こんな風に出来上がりました片付ける時にはこれはクリアフォルダーですね。少し凹凸のあるものですそれに花びらを貼り付けていっています これをクリアフォルダーに挟んでおけばいいわけですねまた花の方は剥がしたら透明なシートをここに貼り付けていますそして先ほどのクリアファイルに花びらと立体的な花を一緒にしまっておきましょう 傷んでなければこれで来年も使うことができます。